個人崇拝禁止の文言が消えたようですね。どうも、政治いろいろの学部です。着々と習近平独裁体制の長期化を進めようとしている中国共産党。その中国共産党が第19期中央委員会 第6回全体会議、通称六中全会で歴史決議を採択しました。そしてその全文が公開されたというニュースを日本経済新聞が報じています。記事を引用して見てみることにします。中国共産党は16日、11日に閉幕した重要会議で採択した 歴史決議の全文を発表した。毛沢東、東小平の時代に続く第三の歴史決議となるが、党の時代の決議で明記した個人崇拝禁止の文言は記されなかった。習近平総書記の長期政権のもと、が敷いた集団指導体制の形外化がさらに進む可能性がある。決議の正式名称は、 党の100年にわたる奮闘の重大な成果と歴史経験に関する決議。8から11日に開かれた第19期中央委員会第6回全体会議6中全会で採択され、最終日にコミュニケ広報で概要のみが公開されていた。全文は約3万6千人字。共産党100年の歴史における 業績を評価するとともに、今後の方針を記した。もう時代は約5600字。当時代、江沢民元総書記、胡錦涛前総書記の合計は約4100字だった。習政権下の9年間については、衆史以前の党の状況も振り返りながら、各分野の業績を詳細に説明し、およそ1万9000字だった。 もう時代の大躍進運動や文化大学名については、基本的に誤りとの方針を維持した。台湾については、台湾独立分裂運動と外部勢力の干渉に断固反対し、両岸関係の主導権をしっかり把握すると記した。とのことです。残念ながら全文について全て掲載しているメディアは、 今のところ見つけられませんでした。が、ここに書かれている概要だけでも、いくつか特筆すべき点が見受けられます。まずその文字数です。全文約3万6千字、うち各分野の業績を詳細に説明の部分だけで、約19千字と半分以上を占めています。記事にもある通り、毛沢東時代の約5600字、 鄧小平時代の約4100字と比べても破格と言っていい文字数の多さです。その半分以上が業績で占められているわけです。これは自らの業績を誇示し、共産党は俺の時代でさらに合成になったという習近平氏、及びその側近による宣伝と唱えることができるかもしれません。さらに習近平氏は、 東平氏のの時代に記記載しししたた個人崇拝禁止の文言も記してていいなかったとしていますこれは、東小平時代の歴史決議にも共通して言えることですが、毛沢東時代の文化大革命も誤りだったと否定していますね。中国は上古の時代より、王朝が怒っては他の王朝に取って代わられるということを繰り返しています。 古代中国の王朝は基本的に世襲制をとっている場合がほとんどです。中国の歴史上初めて大陸を統一した秦の始皇帝が起こした秦その秦にとって変わった漢。漢末の混乱期である三国志の時代を経て成立した清など、ほとんどが世襲制の王朝です。 接収制ということは基本的に血族以外が王になることはできず、必然的に王族以外が新しい王朝を打ち立てるということは、ほとんど全てが王位三奪であるということになります。つまり、新王朝を打ち立てた者は必然的に自身の正当性を強調する必要があり、これまた必然的に全王朝がいかに悪辣か、 を宣伝すするる必要があるわけですね中国とは一見近代国家の様相を保ってはいますが、その内実は一皮むけば古代から何ら変わることのない王朝の歴史が続いていると言ってもいいでしょう。共産党も例外ではなく、盲王朝から党王朝になり、そして今、州王朝の時代になっているというわけです。 習近平氏が鄧小平時代に歴史決議に入れ込まれた個人崇拝禁止の文言を入れなかった目的、これは正直よくわかりません。2021年の9月、中国の新学期に合わせ、小学校から大学まで習近平時代の中国の特色ある社会主義思想と題する教科書が配布されました。個人名のついた教科書が 何億という人民に配布されたのは、毛沢東時代以来だと言われています。この事実を見れば、今回の歴史決議で個人崇拝禁止の文言を入れなかったのは、習近平独裁体制を習近平氏個人への崇拝という推進力を持って進めようとしているという見方もできます。が、1億人に迫ろうかという巨大な政党、中国共産党を たった一人の個人崇拝でうまくコントロールできるものでしょうか。反習近平派の拠点と言われる中国人民解放軍、信用軍区といった存在もあります。いくら個人崇拝を強めようとしようが、結局植えれば人民は新たな王朝を発するという古代中国の洗礼もあります。かつて強大な武力で 中国大陸を史上初めて統一した秦の始皇帝は、それまでの王という称号を改め、史上初めて皇帝という称号を作り出すなど、個人崇拝の道を強めようとしましたが、有名な始皇帝陵などの大土木事業の無理がたたり、秦王朝はわずか三代で滅んでいます。習近平氏がいくら個人崇拝を強めようと、中国人民が 上を感じた瞬間に側方を向き出すのは歴史の必然というものでありそれを食い止めるためには人民を飢えさせないという手段しかありません中国では古来英雄とは腹いっぱい食わせてくれる人のことですそういった意味で習近平氏は今のところ一部の人民にとって英雄と言っていい存在ではあるもののこの先もその英雄の地位が 安泰だとはなかなか思いづらいものがあります。ウイグル・チベットに対する強引で傲慢な拡大政策、香港の弾圧、尖閣諸島や南沙諸島への欲望、これら全ては人民を飢えさせないためのものと思われ、そしてそれは人民を飢えさせた瞬間に彼らはその牙をこっちに向けてくるという習近平主導部の 恐怖心から来るものではないかとも思えるわけです。そして今、中国は重大な岐路に立たされています。あまりに傲慢な戦狼外交を続けてきた助として、クワッドをはじめとする自由民主主義陣営の怒りを買い、国是とも言うべき一つの中国を押し進めようにも、肝心の台湾は中国に対して堅くなな姿勢を崩さず、 うちにあっては、広大集団のデフォルト危機に代表されるように、決して経済状況もよくありません。頼みの綱の北朝鮮は、経済制裁の影響で、既に青色と行き、韓国に至っては、そもそも忠実な古文なのかどうかすらわからない状態となり、背に腹は変えられぬとばかりに、アフガニスタンのタリバン勢力と手を握ろうとすらしています。 こういった情勢を鑑みるに、今回の歴史決議の採択は、過去2回の採択時のような性質のものとは違い、追い詰められた習近平指導部の焦りや恐怖から来るものではないかとすら思えるわけです。それが全体で約3万6千字という文字数に現れているのではないかと思われるわけですね。今回の歴史決議、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 次の動画でまたお会いしましょう。